<tuksella> Ruokatekstuureihin on tässä pelissäkin panostettu. Jäydyi、ja、päätään näihin tekstuurien näön aika, aika siisteä. Hyvää ajankuvalle ilmestyi. Kapaperiä hylille. Jo kirjo. Haja <tuksella> kattaa. Suihmasen käsivarsi. Ote maakekeäsä silloin manehtimatt. <ス><ス>うん、<ım> ああのはい<ス> <ologie> <一><笑>よく無事だったなお前が本家から呼び出されたってとこまでは西木山から聞いてる そっから先何があったかは大方予想がつくクゼのおじきあたりが風間を裏切れとでも言ってきたんじゃねえかいやええそうです<笑>どういうことなんです空の一つぼでキリュウが死なせたって死体は銃で殺されていたもちろんこいつがそんなことするわけがねえつまり誰かにはめられたんだた<笑> それもっと早く言ってくださいよ。俺はもう本当に兄弟が人殺しになっちまったのかと。錦。面倒なことになったな、キリュウ。とにかく、クゼと何があったか全部話せ。サムライ。なるほど。つまり、若頭補佐の三人衆が頭の座を争っているってわけだ。 風間の親父がいないのをいいことにな冗談じゃねえおやっさん以外に道島の頭がつとまるかよ落ち着けにしきやむそれよりクゼの話に出たかのひとつぼだお前らが知ってるのはほんの触りだけだなかしわさんは詳しくご存知なんすかああ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 たった一坪ばかりの差らちがあんだ よ, るよ。それから一つ。ああ、そいつは最近になって一帯の地揚げが八割方終わろうってときに見つかった土地だ。厄介なもんで再開発用地のど真ん中にある。そこが手に入らぬ限りいくら周りの土地まとめても売り物にならない。クラクラ。そんなからくりがあったのか。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 一坪つ十億だろうが今更引きやしねえクゼはその土地を手に入れるのに必要なある情報を風間の親父さんが握っていると言っていました風間の親父さんの持ってる情報って何ですいや分からねえ俺も初耳だでもやっぱり姿消している土地の所有者に関係することでしょうね何にしてもクゼは その情報を親やさんから探らせるためにキリュウをはめたってわけかああ。そのために人一人殺してまたな。おめえら今の状況はわかるかキリュウは当然として追い詰められてるのは風間の親父も同じだ。キリュウが仇殺したってことで、オー人の親父もけじめを迫られる。その上。 クぜが空の一坪手にして若頭になってみろう。奴は親父を。必ず組から追い出す。組から追い出す。まさか。堂島組の波紋もあり得ると。あ、はあ。親父も無所にいる以上。今は何も手が打てねえ。あの親やさんが。波紋。 破門された極道の末路は言わなくてもわかるな、うん、一度上までのし上がった後で底辺の屈辱に耐えられる人間は少ない自殺したホームレスに元極道って肩書きがついてるのは珍しい話じゃないでもキリウは実際殺しはやってないんですこいつの疑いさえ晴らじゃ親さんも破門にはならねえはずでしょう疑いを晴らすには 真犯人を抑える必要があるそうだだがクゼが真犯人を握ってる以上手は出せん相手は道島組の幹部だこの世界で上に噛みつくことは何があっても許されないでもこのままじゃキリュは無しにぶち込まれるんですよ俺らがクゼに手を出せばカザマの親父は余計立場が悪くなる その時点で波紋は確実になるなだったらどうすりゃいいんですか俺たちは柏木さんとりあえず俺の濡れ着のも殻の一つもも後回した今とにかく俺はおやっさんを守るために動きます何かいい手があるのか 俺の不始末は俺一人でけじめつけますおやすさんに責任がいかないようにするにはもうこの手しか残ってねひとりでけじめつけるって何する気だキリウ 俺は今日限り堂島組を抜ける杯返して極道から足を洗う桐生お前今回の一件とにかく俺一人の責任としてケリをつけるんだその後クゼを捕まえて真犯人の居場所を吐かせ何言ってんだ杯もらって3年そこらのヤクザが 五体満足で足洗えるわけねえだろ最悪殺されんぞ認めたかねえけど今の道島組仕切ってんのはクゼだ<笑>それを袖にしたお前が組み抜けるっつってあいつが生かしとくと思うか酒返す先はクゼじゃねえ道島組将だああそれにまだ殺されると決まったわけじゃねえ車回してくれ n i s これから組の事務所に行くふざけんなってお前やけになってるだけじゃねえかうるせえ<笑>他に手はねえんだこのまま指くわえて見てるわけにはいかねえやめろキリュウ錦山の言ってることは正しい正しいかどうかなんてどうでもいい所詮俺は風間のおやっさんについていくために極道になっただけの半端もんです 俺の不始末のおやさんに迷惑かけるくらいなら、俺にも覚悟がいますい。おめえ何だろう何だろう何だろえ何だ言う何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何だろう何 許してくださいカジマさん西木車頼む<笑>長い間 おになりました。Ei siinä, <ス>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 がりの人間は夢を見ることも許されねえってななあ今お前何考えてた何もボっとしてただけだおらよいつだったか おやすさんに殴られてていいたた時のことを思い出してた、うん、俺たちがこの道に入る前の晩だったよな確かてっきりお前も同じことを思い出してるもんだと思ってたよやっぱりおめえにはかなわねえな兄弟 見慣れたはずの事務所が今日はやけに不気味に見えるなお疲れ様で す, お様っす親父は道島組長は事務所にいるかええ いらしてますここで降りんのは俺一人だえっ組長に伝えてくれ桐生一馬が杯を返しに来たってなき桐生さんえっ本気っすかああすまなかったな錦 お前はもう言ってくれ本当にやるんだな、キリュウ。君に話をつける。死ぬと決まったわけじゃねえ。せいぜい、器用にやってみるさ。お前にそんな真似ができるのかよ。うん、バカ野郎が。またな、兄弟。 組を抜けてってことでいいんだな君はい組長に刃文のお願いに上がりましたお取り次ぎ願います 風情力ああ あ, あ残念だったな土曜の8時じゃダメだ親父のお気に入りのテレビの時間なんでな話だったら代わりに俺が聞いてやるよ も詰めてねえじゃねえか手ぶらで組み抜けの挨拶とはなてめえ極道舐めてんのかあああんたと話しに来たわけじゃねえ組長はどこにいるんだ今現場で組し切ってんのはこの俺だ口の利き方には気をつけろよ あ, あ 持ってこねえ挨拶だけで組抜けさせてくださいってかおう学生気分で敷居またげるほど極道の世界甘くねえぞゴラ 今なら全部水に流してやる風間の頭からからの一粒の情報を聞き出せもうそれしかお前に生きる道はねえんだからよ<音声>組長に合わせてもらえませんかほら波紋してもらいに来たんす答えはノーってことか そうかいじゃあもういいわてめえは使い物にならねえってことだなお前には俺のそばについてのし上がるチャンスがあったそいつを蹴らなきゃ死なずに済んだのによあ、米田だはい消し方考えろ 地味ですけど山の中で生き埋めが一番かと薬品でドロドロにして流すってなったハウトああ死体は残せよ後々こいつの死体が見つかった方がいいんだ道島組は身内のしつけには厳しいって方が本家の評判も上がるってもんよああ<ス><ス><ス> 寝ぼけてんの、えー、もう親父なんて関係ねえよてめえは組み抜けたんだろうがああ確かにそうだ<笑>その言葉待ってたぜ何っ<笑>やってぺれへてめえ 兄貴分に向かって何しようだ<笑>兄貴分だと俺はもうこの組の人間じゃねえあんたさっきそう言ったはずだ、Oops. かかってくんのはあんたらの勝手だがこっちも遠慮なく手出させてもらうクゼの兄貴 だできっがにってもしいいいい、ね、ここてんが生きたい 話ぐらいら、okay. いいいいいいいてててるなな首洗っっ待ろ覚悟はつでもいいぜ何 ああ、たぶんこいい。<音><音> That's good. Säkeliin vaan. Jalisi, jätä on sama tyyppi.、Uh -oh. Ai ai. Mä en E-tystys torjata. Haa! Haa! Tää on nopeampi tyyli tän kanssa Pysyykö hyömään keski kaiken Pyystyy Haa! Haa! たんか切るだけあってなかなかやるなおめえさんも風間の頭もいいガキをスカウトしたもんだ俺がまだボクシングやってた頃におめえと会ってたからプロモーターになりたいぐらいだくぜ口が利かなくなる前に吐け の, 一粒の真犯人は誰なんだどこに隠してるガキが調子に乗りやがって下にいた役立たずどものせいで 勘違いさせてまったらしいが道島を甘く見るなよキリエお前はもうこの手で直接やらねえと気が済まねえいつまで能書きたるてんださっさとかがってこいああかがってこねえならこっちから行くぜ the キ兄弟手貸せ転がしもしろ やおおやしどうじまう、キミチュウ張ってたんじゃねえのかクゼ。ん 島の若頭補佐ともあろうもんがみっともねえ恥さらしやがる風間の器にはほど遠いな<笑>でも親父その頭が拾ってきた鍵がこいつです桐生一馬ですお前取り立てで相手ぶっ殺しちまったそうだな 馬鹿な真似しやがってそのことで組長にお願いに上がりました俺は誓って殺しはやってませんですが疑いがかかってる以上組に迷惑をかけられませんだから俺を波紋にしてください もがいいこと言ってんじゃねえぞお前やる。親父、こっちは俺がきっちりケチをつけます。これ以上親父に迷惑かけませんから。お前、肩に手かけんのか？うん。キリュウはお前の裁量で組首抜けさせたんじゃなかったの？いやん。ラスティボイズ。そのこと、いや。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 これ以上うぞまさらすきか。さあ、ラピオ、ラカカイバー。ポモエア、ケントゥッケ。 さ<笑>あ<笑>、兄弟クゼケンの会の人間ならさほうは知っていますよね。兄貴の好きな生地植です男見せてくださいねえ何うらそばある 全然。 Voi sieltä tulla vermiin. Onneksi sillä lailla, että toi hävitettiin vielä kaiken lisäksi toi sormi, ettei sitä varmasti niinku, pysty, pysty, pysty、tota, no, niinku, pistämään takaisin. Hurjempi juttu. Tai kurjempi.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 ここまで苦労して組を抜けたかった理由は何なんだ俺と風間のウエスさんの身の潔白を明らかにするためです。こんやみや今回の一件俺は殺しをやってません風間のウエスさんも全く関わりありません。ですがあの一つまで俺が金を取り立てた男が死に。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 お前が組み抜けて取れる責任。ってのは、なんだ。それは。絶対に俺があの人そばで男を殺した犯人を捕まえます。それで俺と風間の餌さんの身の潔白を。そうか。その必要はない。<笑>でも犯人は。犯人。 そんなのはさすが勝手に探す。お前はもう堅いだ。それじゃ、けじめがつきません。けじめ。だからてめえは堅いだろうが。今さらごちゃごちゃ許せんだ、うんーー。お前は。自分の不手際はなと認めるところはあるんだろう。はい。少なくとも。自分があの場所で追い込みかけなければ。ひょっとしたら。 だから波紋を申し出たそうです安心 し,、ね、しろはケイジメならきっちり取ってもらうさえ風間が拾ってきた鍵。キキお前の不手際であの土地に手が出しなくなっちまった okay, その責任は風間にとってもらうお前もさっきまで だだったんこのは分かるだろうどうしまくみちょ ?Gogudo、いちどみ、たらし、まいだ。お前は、カタギとして幸せになる道でもさすんだな。ん<笑>ん、hmm. どうすればいいんだ じゃあ俺はどうすればいいんだ